今日はバッテリーおよび充電系統のチェックの方法を紹介しますチェックにはこういったテスターを使いますこういったアナログテスターでも可能ですけどもデジタルテスターの方が判別しやすいのでこれからお買いになるならデジタルテスターの方をおすすめします2000円以下で買えるものもありますまずバッテリーの状態をチェックしましょうエンジンを始動していない状態で電圧を測ります セレクターは DC の2 0トに回してあります。現在このバッテリーは1 2 8トぐらいあります。1 2 5トあれば一応良好、12.6 以上あれば有料、1 3トぐらいまであっても問題ないと思います。12. 以下12ボルト前後になると指導困難になる場合もあるしそろそろバッテリーを考えなきゃいけない交換を考えなきゃいけない時期かもしれませんもしくはこれからチェックする充電系統に問題がある場合もありますそれではこ の, このま ま, をかけます、えー、ちょっと見づらいかもしれませんがエンジンを始動すると14ボルトを超えてます アクセルを開けていきますほとんど、えー、電圧に変化がありません、えー、こういった場合は、えー ちゃんとレギュレートされて電圧コントロールがされているということでありまして、レギュレーターおよび発電装置に異常はないということです。これがですね、仮にアクセルを開けた時に最初の1 2 8ボルトよりも下がってしまったり、もしくは1 5ボルト以上に行ってしまうような場合は、電圧をコントロールするレギュレーターもしくは発電系統に異常があるということなので、この先のチェックが必要になります。 とりあえず、こういう状態では全く問題がない、良好だと思います。これがレギュレーターです。取り付け場所はですね、こういったこの車両のようにバイクの後ろの方にあったり、サイドカバーの中にあったり、またはあのハンドルのステムの付近にあったりとバラバラですけども、形がこういったあの冷却フィンが付いていたり、いるので、 まあ、大体わかると思います。あの、大きさはもっとちっちゃいものもありますし、形もこの通りではありません。いろんな形がありますけど、大体、えー、大体というか必ずですね、冷却のためのこういったフィンがついていますので、まあ、それがレギュレーターだなと判断していいと思います。まずは、ここに入っているコネクターを抜きます。で、このコネクター、ここにですね、今ちょっと黒くなっちゃってますけど、 3本白い線が見えますよねこれがですね発電機、えーえー、ジェネレーターとかステータコイルとか、まあ、たまにはオルタネーターとかも呼ばれますが、えーまあ、発電機から来ている3、えー、層の今主流のタイプのステータコイルからの発電機からの、えー、電線がこの3つですまずここの抵抗値を測りましょうこのテスターの場合、えー、セレクターは、えー、200 抵抗200というこれオームマークですねこれの200というところに合わせてありますちょうどこの影になってますけど200です、えー、それで、えー、先ほどの、えー、白い、えー、黒く汚れちゃってますけどこの白い白い線ですねの白い線3本こちら側の3本ですねこちら側の3本の抵抗値を調べていきます、えー、3パターン全て調べますまずは1個目 0.7 と示しています次二個目これも 0.7 ですね見えますかね 0.7 ですそして三パターン目、はい、順番はどうでもいいんですよこれも同じく 0.7 ですということはこの発電機にはですね問題がないとちょっと今この接触によってですね若干微妙に でこっち変わっちゃってますけど問題はないと判断していいと思いますがさらにですねこの先、えー、エンジンをかけて発電状態を見てみますそれではエンジンを始動してですね発電の状態を見ていきます、えー、同じくこの白い線のところサンパターンですねに合わせあのの測っていきますが、えー、ステッサーの セレクターは AC 交流の200ボルトに合わせてあります28ボルトぐらいですね1つ目では2つ目これも28ボルトぐらいですそして3つ目これもだいたい28ボルトぐらいですこの時にですねばらつきがあったり1箇所だけ発電していないという状態は 発電機スケーターコイルにトラブル断線が見られますので部品の交換が必要になると思います3つともいっぺんに行ってしまうということはまずありえませんので大体どれか1つか2つがいくというふうに考えております発電機が悪ければ発電機の交換スケーターコイルの交換電圧コントロールがされていない過充電になってしまったり電圧不足が起こる場合は こののレレギーーターの交換同時に2つとも起こるということもありえますけども、まあ、これで大体どっちが悪いか先にやるべきか手をつけるべきかの判断ができると思います、えー、以上です。